こんにちは。今回は、ノアボクシーに最適なスマホホルダーという話題でお伝えをいたしますで。ノアボクシーなんですけれども、見ていただくとお分かりいただけるかと思うんですが、結構、インパネの形がこう複雑になっている。この辺は、真っ平らなんですけれども、この運転席のこの辺の近くに行けば行くほど、かなり、 形が複雑になっていて、昔の従来の車に比べると、スマホホルダーの取り付けが結構難しくなっています。購入された方はよくお分かりいただけるかもしれないんですけれども、例えば、この辺に付けようと言った時に、付けられるところというのが、ここ。もしくは、ここ。あとは、こちら。この辺しかありません。 今回ご紹介するこちらのジュンダの9番タイプのスマホホルダーであったりで、こちらも同社製品なんですけど、こちらは後ほどご紹介するんですけれども、私の使い方をアレンジしてこんな形で使ってるんですが、こちらもジュンダのクリップ式のスマホホルダーになります。 で、こちらは私も従来使っているもので、置くところがなくて、もうここにつけようということで、これは充電式のものになっているんですけど、やはり充電式のものが欲しいなということで、私はここにつけていて、従来ご紹介した充電式のスマホホルダーにデザートウエストのマウントをつけて使っています。そうしますともうここしか取り付けるところがないということで、 結構、スマホホルダーを取り付ける際に、しっくりとくる場所が少ないというのがありますので、ムアボクシーに最適なスマホホルダーということで、ジュンダのスマホホルダー、吸盤タイプとクリップタイプのご紹介をいたします。でまずは、こちらは、後ほどご紹介することにしておいて、このジュンダのスマホホルダーなんですけれども、私はこちらの方がすごく良かったので、これを、まず、 レビューさせてもらえないいかということでお話をしましまたでそれがこの製品になっていますで。これは横に立てかけるタイプのものになっておりまして、下見ていただくと吸盤がついていて、さらに吸盤をつけるためのこれ座面になっていて、この下がまたゲルになっているんですけれども、インパネに残りにくいタイプのゲルになっています。でこれを例えばここに取り付け。 台座をを取り付けをしてこちらが吸盤があってで、これが真空引きをするためのレバーになりますので、こんな感じで、まあ、取り付けると、まあいう、非常に設置するのが簡単なものになっています。で設置するときはどうするかということなんですが、まあ、こういう感じで、まあ、設置すると、まあ、いうことで、結構、ノアボクシー、まあ、私結局ここにはつけてなくて。 この横につけてるんですけれども、まあ、どういった時に使うのっていう話なんですけど、例えば動画をこちらのスマホ上で見たいよという時があったりすると思います。縦にすると視界を妨げることになってしまって見にくいですし、画面自体もちっちゃくなってしまいますで。横にすることでこのようにワイドに見ることができて、さらに視界を妨げない。まあ、そういった 見え方をしてくれるので、動画を見る上では非常に使いやすいスマホホルダーになっているかと思います。もしくは動画だけじゃなくて、私の場合ですとよくあるのが、まあ、例えばこのように撮影してきた、まあ、写真であるとか動画であったりとか、まあ、そういったものを、この スマホの画面で確認するということがあったりしますので、まあ、こういった時に私はこのスマホホルダーを使ったりする、まあ、ネットにつなげて YouTube を見たりするのは も, もちろんできますけれども、ネットにつなげることなく携帯単品で使いたい時きに、まあ、横にして動画を確認するという使い方がすごく私 に, 私にとっては、このジュンダのスマホホルダーはすごく重宝しているなというところになります。 でもう一点は、必ずしも携帯電話自体を充電する必要がないときっていうのがありますで。ずっと充電しすぎてしまうと、過充電になってしまって、スマホのバッテリーの寿命を縮めてしまうということもありますので、まあ、そういったときなんかは、ここにこう載せる感じで、まあ、スマホを設置して使うということがあったりします。で私はあんまり真ん中ですと、やっぱり醜さっていうのがどうしてもあったりするんで、で私の場合は、ここなんですけど、先ほどのこの 吸盤のライザー、これをここに設置して、で、その上に、まあ、この下に吸盤ついてますんで、これを設置して、こんな感じにしておいて、で、まあこういう感じで、まあ、充電しないときはもうそのまま置きっぱなしにしておくというやり方もありますし、動画を確認したりとか、 または地図なんかも縦で見るより横で見た方がもちろん見やすいっていうこともあると思いますのでこのようにここで Google マップを表示させて見たいという方もいらっしゃると思うんで横幅ですごくマップ自体も見やすくて、まあ、操作性も非常にいいので こういった使い方をしたい方にとってはすごくこのジュンダのスマホホルダーっていうのは役に立つアイテムになるということが言えるのかなと思います。続きましてこちら。でこちらのクリップ式のスマホホルダーなんですけれども、これ最初は私レビューしてくれって言われて、なんかこれレビューするの難しそうだなって思ったんですね、正直なところ。全然いいところがなさそうで、レビューするのもすごく困る アイテムかなと思ってた、思って、一度お断りをしたんですけれども、実はあるものと組み合わせて使うと非常にこちら優れたものに優れた威力を発揮してくれるスマホホルダーになっています。でまあ、ノアボクシー乗られている方はご存知かもしれないんですけれども、できればこの裏にスマホホルダーを置きたいというふうに考えていらっしゃった方すごく多いと思います。 私もその一人なんですけれども、でも、ここにスマホホルダーを置いたりすると、例えば、こういったスマホホルダーですと、ここに当たってしまう、このナビのここの縁のところに当たってしまって、傷の原因になったりするというのもあるし、で、もちろんこのナビのカバー、ナビのこの画面が被ってしまって見にくくなるということもあります。今、こういったタイプのが主流で、こういったところに付けようとしたときに、付けることが非常に難しくなります。 先ほどご紹介した、まあ、こちらのスマホホルダー、もうなんか置けないかと思ったんですけど、これ、これはもう横置きのものになってしまうんで、そうしますと、位置が今度、低く、低すぎてしまって、スマホが見れないという問題が出てきたりしますんで、なかなかちょうどいいものが、ま、ないというのが、現状としてあったということになります。で、それを解消してくれて、このナビの画面の上に、 設置することができて、かつこういったナビ画面にも干渉せずに、ナビの画面も邪魔しないで、さらに真ん中にこう置くことによって、視界の悪さというのも極限まで少なくしてくれるという、非常に画期的なものになっています。で、これちょっとご紹介していこうと思うんですけれども、で、これどのようにしてるかと言いますと、私の動画を見られた方はご存知の方もいらっしゃると思うんですけれども、このようにしています。 これは何かと言いますと、アクションカメラとかのダッシュボードマウントというもので、この上に吸盤をつけて、で、さらにその上にカメラを設置すると。で、それによって、いろんな場所で、こう、任意でこう、設置するということができる。で、さらに、これが重りになってます。だから結構重いんですけれど、で、それをこのダッシュボード の, この上にこう、ポンと置くだけで、で、ずれることがないと。 いことで、いろんなところにこう自由度高く置くことができるということで、非常に絶賛してて、私のチャンネルを見て購入されている方も結構いらっしゃいます。これはすごくいいです。よくあるパターンというのが、もうこういった吸盤タイプのものになってくると、このダッシュボードにノリが残りやすいものもあったりするわけなんですけれども、まあ、そういったものもこれだったらないとまあいうことなので、とにかくポンとこう置くだけでいいと。それで 使えてしまううとということで、まあ、実際私これ車動かしている時の状態で動画映しているんですけれども、まあ、全然これ自体が脱落したりとか、まあ、そういったことは普通の運転でしたらまあ特にないので通常使うという意味においてはもう全然これはもう十分実用性の高いものになっているということでそういったこの車載マウントになりますでこれに実は今回のジュンダの こちら、クリップ式のマウントというものを私は使っています。で、これはもともとどういうものかというと、こうクリップ式になっていて、まあ、こういう感じで挟むタイプになっています。で、使い方はいろいろあって、例えば、ここのサンバイザーにこうはめ込んで、で、まあ、こういう感じで使うというやり方もできたりとか。で こう横だけじゃなくて、縦にこう見ることもできたりするんで、まあ、こういった設置の仕方もできたりとかします。であとは、こんな感じで、例えば助手席のスマホホルダー、つけたいといった場合なんかは、まあ、こういうふうに、このオールがあるところでしたら、挟み込んでつけることもできたりします。 クリップ式で使う場合は、まあ、その2点ぐらいかなっていう感じがするんですが、まあ、私の場合は、まあ、ここに AI ボックスを設置をしたりしているんでちょっとここのスペースがなかったりであるとかあまり言わない方がいいかもしれないんですけれどもここサンバイザーに跡がついちゃうっていうことがあります。 で今も、あと全然消えてるんですけど、私すごくそういうとこも気にするんで、ちょっとサンバイザーにつけるのっていうのは、もちろん使いやすいんですけど、後が残るのが嫌だなと。まあ、いうことで、より一層利便性が高く、設置性の自由度が高く作る、使えるようにならないかなっていうところで、まあ、冒頭でご紹介した通りなんですけれども、こちらの車載マウント使って、これに、この、純打のスマホホルダーを挟み込んで、 まあ、使うと。まあ、いうことをしています。もともとこの、純太のクリップ式のスマホホルダーって、まあ、こういうふうに使うこともできます。要するに、立たせてこうやって使うこともできる。でも、これだと、車を走らせた時には、もう、こうやっ て, て、転落してしまう。間違いなく倒れたりするだろうと思います。なので、これだとちょっと、やはり、不安定になっちゃって、使い物にならないよねっていうふうに思ったんで、ダッシュボードマウント使ってみようということで、で、取り付けした、 状態っていうのが、まあ、こういった状態になりますこれだったら街中でしたら間違いなく落ちる心配っていうのもないですしかつこうやって横ですと、まあ、より安定感っていうのは増すと思うしで先ほどご紹介した通りでこのノアボクシーのこのディスプレイオーディオの裏側をスマホホルダー置きにしたいなということを考えてたんでそうするとこれがすごく しっくりくりると、まあ、いうことになりますもうここだったらとにかくもう文句がないなということで。で、かつ縦も横も見れるし、で、使いたく、使わないときはこのように収納しておくこともできるわけです。そうするともう前の視界も気にならない。これかなりレビュー数が多い、多い商品になってるんですけれども、これはね、結構いい商品だなって。 いいううこことととを、まあ、私自身もこう思ったということになりますなのでこれは結構おすすめできるしでこれはもう携帯のスマホホルダーではあるんですけれどもこのマウント自体がもうフレキシブルなマウントになっているのでこういった自由度の高い使い方ができるっていうのはスマホホルダーとして相当アドバンテージとして高くなりますし まあ、冒頭でもご紹介した通りで、まあ、後が残らないっていうところですね。そこがもうすごくいいところかなと思いますので、まあ、買ってもう全くう損のない、そういったスマホホルダーになっているのではないかなと思います。で、今回こちら、ジュンダさんのお話によりますと、私の動画を見ていただいた方に、限定で50名様の方にこちらのスマホホルダーを無料でプレゼントをする企画というのをやっておりますので、 ぜひ、こちらの商品、一度使ってみたいなと思われる方は、概要欄に貼っておりますので、そちらの方を確認していただければと思います。で、こちらのスマホホルダーの使い勝手の良さというものを、ぜひ体感していただければなと思います。はい。ということで、今回はこちらの順だから出ております、こちらのスマホホルダー。こちらはクリップ式のスマホホルダー。こちらの方が9番タイプのスマホホルダー。 この二つのスマホホルダーのご紹介をいたしました。当チャンネルではこういったガジェット系のレビューを、まあ、ノアボクシーを通じて配信の方を行っておりますので、ぜひ興味のある方はチャンネル登録の方よろしくお願いをいたします。また次の動画でお会いできることを楽しみにしております。それでは失礼をいたします。